佐藤健100万回言えばよかった。好評も露出は控えめの理由事務所遺跡の影響もご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。イケメンランキングの常連で映画やドラマなど数々の話題作に出演し、確かな演技で高視聴率を稼ぐ佐藤健33。 出演中の連ドラ、100万回、言えばよかった、TBSK では、井上真央、36、演じる相場優衣の恋人長や直帰役を演じている。事故で亡くなった幽霊という難しい役どころだ。佐藤は3年前に大ヒットした TBSK、恋は続くよどこまでも、依頼となる地上波ドラマ出演です。 こいつず、ではドエスキャラながら、上白石萌音が演じる主人公の看護師に惹かれていく循環器内医を演じ、これがハマリ役となってものすごく高い評価を得ました。その次に出演したのが21年公開の映画、守られなかった者たちへ。こちらも、佐藤の代表作といえる作品となりました、芸能ライター広岩和則氏。 守られなかった者たちへは東日本大震災後の復興が進む仙台で発生した連続殺人事件をめぐり日本の生活保護制度の欠陥に迫る社会派、ミステリー。佐藤が演じたのは、知人を助けるために放火と傷害事件を起こし、刑期を終えた後、 東日本大震災で世話になった生活保護受給者の老婦人の面倒を見る若者役で佐藤の公演は大きな注目を浴びた。昨年も三島光37と共演したネットフリックスシリーズファーストラブ初恋が大反響を呼んだ。これら3作品を経ての今作ですから TBS の佐藤さんへの期待はかなり高かったと思います。 ただ今回は、洋食店のシェフが幽霊となって恋人を一途に思い続ける役ですが、前回までのサンツが強烈な印象を与えただけに、正直物足りない感じは否めません。実際、井上さんの演技などを高く評価する記事はよく見かけますが、佐藤さんに関しての記事はあまり目にしません。広岩和則氏。資格事務所遺跡の影響も 佐藤の演技は、ぶれずに安定している。それなのに、いま一脚光を浴びないのは、これまで受けられていた強力なバックアップがないことが要因の一つではないかと語る関係者もいる。佐藤さんは21年3月をもって所属していたアミューズを退場し、しぼくりゅのと新会社コーラーを設立しました。コーラーに一歩アミューズも し, し、 社長は元アミューズの取締役が就任しています。つまり、完全独立ではなく、のれんわけみたいな形ですが、以前のような強力なバックアップ体制というわけにはいかないのでしょう。大手芸能事務所関係者、最も結果は後からついてくる。佐藤は番宣で TBS のバラエティーにも出演し、雑誌の表紙を飾り、コツコツ露出を増やしている。